皆さんこんこにちは東海大学吹奏楽研究会です私たちは現在2 34年生合わせて約90名で活動をしています三大演奏会をはじめ地域の依頼演奏やマーチング演奏など年間約50の演奏活動を行っています年々活動の場を広げ3月には東京フィルハーモニー交響楽団との共演など 多くの方に感動を届けられるよう日々練習に励んでいます昨年は練習の成果が実り全日本吹奏楽コンクール大学の部にて6年連続出場いたしましたまず最初にお送りいたします曲はバック・トゥ・ザ・フューーチャーです1990年スティーブン・スピルバーグを中心に手がけた映画 バックトゥー・ザ・バックトゥザフューチャーパート3から抜粋されています金環の高らかに響くサウンドにご注目ください式は当研究会ドラムメジャー前田翔でお送りいたします